私の名は、高橋六男私の名は、死を喰らう者。新しい不幸の顔、鋭く嗅ぎつける者。物家にいち早く駆けつけ、死肉を貪り、望まれず、勘高い嘆きの声を上げる者。 私の名は死を喰らう者。新しい不幸の顔鋭く駆けつける者。物家にいち早く駆けつけ、死肉をむさぼり、望まれず、かんだかい嘆きの声を上げる者。